東京海上日動の雨量計の見えないでください。 い<笑>おおおこここでしたことはんまおまちゃお まあ一応セミナーで5時になってますけど何時でか、ね はい。高知までには絶対終わります<笑>、はい、ね、皆さんもお疲れでしょうちょ1時間伸ばしてから、ね、<笑> 1時間伸ばすのはそういかなちょっとは面白いああそうです か, か<笑>はいえっ、ー、とじゃあねまた同じ内容ですが同じ内容じゃないですよ同じ内容だったらやる必要ないよねはい。初級の読解について はい。ではですね、まず、えっと、今日まではね、どうやって授業するかっていうことだったんですけど、何を読むかっていうのも大事なことなんですよね。まあ、例えば授業で、あのー、教科書が決まってますとかね、ね、うん。それだったらまあ、それを使うんですけれども、うん、決めるのが私ですっていう場合は、決めなきゃいけないんですよね。先生が何を読ませるか。はい。でそれをちょっと考えていきます。はい。 じゃあ皆さん初級で何読めばいいですかね。うん。まあ人数もちょっと少なくなりましたどうですか。初級でどういうの読ませますか。一緒に考えましょうか。みんなの日本語の副教材を読ませる。ね読解用というかちょっと長いし。ね。どうでしょう。何を読ませますか。みんなの日本語の はい、やっぱりじゃ 書, 書、教科書、教科書の中の文章。 なぜ社会の教科書ですか中級はでもないな。中級以上ですね。はい、じゃあ、まあ教科書、教科書。ほには。あの、本当は。絵本も読ませたいんですけ、ね、ど。絵本は辞書に内容が多も。うん、そうですね。絵本はね、面白いんだけど、難しいんですよね。うん、それはある でですよ用とかか擬態とね、うんはい、あすねああるもののなな教っんんりただ、うん、面白くないんですよね。<笑><笑> はい。で、えー、まあ、いろいろありますけども、あの、難しいのはやっぱ初級ですよね。初級の学習者にとって良い読み物って、そんなにないんですよね。うん。で、ま、あの、生の読み物は初級ではちょっと難しいというのがあります。まあ、さっきも出た絵本もそうですよね。絵本も難しいし、うん、ニュース読むといってもちょっと難しい。うん。 じゃあ、やっぱり考えるのは、初級者用に作られたものが良いかという話。まあ、初級はしょうがないと思います。生のもので、多分生のものでも、なんだ初級用の人が読むもの、読めるものもあるけど、それを探してくるっていうのは、現実的には無理ですね。ね、えー だから、まあ、これがいいかどうかはわかりませんが、ね、初級者用に作られたものを読むのが、読むしかないでしょうということ。で、えっ、ー、と、初級者用の読み物っていろいろあるんですけど、大きく分けると、二つあると思いました。一、うん、つは、優しい日本語読み物。 これは私が名 前, を、まあ、名前をつけたというかカテゴリーを分けました。あと、さっき言って、えー、鬼先生がおっしゃった、多読用の読み物。ねまあ、重なる部分はあるんですけれども、ねまあ、大きく2つあります。で、えーまああの、重なる部分はありますが、やっぱりちょっとカテゴリーが違うで。今日ご紹介するのはこの2つのカテゴリーですけど、まず、優しい日本語の読み物といって、えー<笑> 代表的なものっていうか、私が知っているものっていうのは、まあ、この3つぐらいですかね。優しい日本語ニュース、えー、抹茶あ、初級用の読み物というふうに書きましたけども、まあ、これは、あの、外国人用にちょっと優しく、ね、難しい、話に花を咲かせるとか、そういう読みは出てこない、ね、楽しく話しましたとい う, うね、えー、そういうような読み物ですけども、 皆さん、えー、ご存知ですかね優しい日本語ニュースっていうのは読んだこと多分あると思います。ね、授業でも使いますかねしょっちゅう使えるこれはもう皆さん有名だから、ねえー、有名ですね、はいえー。外国人や子供のために、えー、優しい日本語でニュースを書いたもので、まあ、一番有名なのは NHK だと思います。<笑>ニュースイージーウェブ。<笑> NHK。 これが一番有名。あと、結構知らないのが、西日本新聞が優しい日本語の記事を書いています、うん。はい。で、このね、二つをちょっと紹介しますね。ちょっと特徴が違います。はい。えっ、ー、と、ニュースイージーウェブは皆さん見たことはありますね、これはね。ねえっ、ー、と、まあ、ここ、後でね、こすぐにリンク飛べますから、Google、あの、 スライドを見てもらいたいんですけどね。まあ、今だったらこんな感じですね。うん、ね、コロナウイルスのこと。ね、これ全部、ここに大体1日5つぐらいあるんですね。これ優しい日本語になっています。まあ、日本人の先生はね、ねあの授業で使うかもしれませんが、皆さんは見たことありますか何だ、うん、見たことありますか 優しくないニュースは見たことある<笑>優しくないニュースはか<笑>、あ、スマート、もう、まあ、上級者はま、ねうん、まあね、されていただければ。でも、N3 とか、うん、N4、N4 ちょっと難しいとは思うんですが、うん、まあこういうニュースありますね。はい。<笑>はい、で、えっ、ー、と、 はい、さっきも言いましたけど、毎日だいたい5本ぐらいのニュースが優しい日本語になりますが、量が多いです。いろんなジャンルがあるから。うん。え、いろんなほんとジャンルがね、あの、スポーツもあったり、政治もあったり、うん。日によって違いますけど、まあ、平日ですね。だいたい平日には毎日5本ぐらいのニュースが出ます。だから量が多いっていうのが特徴ですね。あと、音を聞くことができますが、でも、 声が、人間が話す声じゃないんですね。うん、だから、ちょっと、うん、なんだろう、ね、普通の音とは違うんで、聞きにくいかもしれません。うん、で、え こ, まあ、これはいいですね。漢字の振り仮名を消すことができる。うん、ね。あのーうん、漢字を、読み方を消したりつけたりすることができる。そういう機能がありますから、えーまあ、そういう練習をしたい人はいいかもしれません。 ね、あと先生としても学生によってね振り名をつけて振り付けたりすることしますからねであとまあこれは初級の活動ではないですけど普通のニュースと比べて読む活動っていうのは結構面白いです、ねね、あの 中, 中級以上になると思いますが普通の日本人が読むニュース と,、えー、とこの優しい日本語ニュース 同じニュースを優しくしたものと普通のものがありますから、比べて読んで、この難しいものはどういう意味なんだろうねとか、考えに存在する活動はちょっと面白いはい。で、えーと、西日本新聞の方は、多分皆さんあんまり知らないと思うんですけれども、えー、動画があるんですね、あのちょっと待ってください、じゃあ見てみましょうか、西日本新聞のページ。うん えっとですね大体平日に一つずつぐらいえーとなっています。でここに入ってますねちょっと見にくいですけど動画やさしい日本語といってえちょっと見てみましょうか。ううな うん、特徴は、動画優しい日本語ニュースがあるのが特徴です。まあすいません、ちょっと遅いみたいなんで、ここでは、後で皆さんね、興味がある人は見てください。勝かな。で、えっと、さっき NHK は、機械、機械の声が読んでますけど、 これはお姉さんが読んでくれます<笑><笑>れ西日本新聞の優しい日本語ニュース今日のニュースはきをまあまあね、まあまあこんな感じで原稿に沿って原稿と同じようにお姉さんが まあ、別にお兄さんでもいいんですけど<笑>、ここでは お, お姉さんが読んでくれます。ね。あの、で、えー、だから、まあ、そのまま使うこともできますよ ね,、うん、ね。動画のニュースもあるし、普通の原稿だけのニュースもあります。はい。ね、はい、毎日1本、うん、ぐらいですね。大体1本ですね。1週間に5本ぐらいニュースになります。 量は少ないですけど、あとね、ジャンルはね、ちょっと柔らかい感じのものが多いです。例えば、んあんまり政治とか、経済とか、そういうのはあまり優しいに思いにならなくて、文化とか、面白い事件とか、うんうん、ちょっとほっこりするというか、なんか面白いですね。そういうも の, のが多い。文化的なものが多いですから、 使いやすいかもしれませんね。このニュースを使うと、んか殺人事件とかね、そういうのってあんまり、ね、そんな、まあ、時々は出してもいいとは思いますが、それよりも、うん、ここでチョイスされるものが、柔らかいものが多いですから、いいと思います。ね。で、さっきも言いましたが、動画ニュースがあります。ね。お姉さんが読んでくれます。で、全部、ただ、全部の、あの、ニュースが動画になるわけではなくて、 わかりません。何が動画になるのかわからない。多分この人たちがじゃあ動画作ろうと思ったらなる<笑>規則性がない。いつ動画出るかがわからない、うん。はい。ね、はいというのがニッヒ日本新聞。うん、まあ、ええー、まあニュースだったらねあのー、好き好きなんかねあの文化的なもの、うん、例えば前ですねあのワンピースっていうアニメがあります。 そういうのの、ワンピースの船をどうもどうも作ったとか、そんなニュースとか、そういうのもあってましたし、そういう好きな学生は好きだとか、あとそういうのもありますんで、ここは時々見るといいかもしれませんは。いはいあとこれ、抹茶って皆さん知ってますか知ってます、うん 飲む抹茶じゃないですよ<笑>それじゃない<笑>このウェブサイト知ってる人いますかうん。えっとですねまあここに書いてます日本に旅行で来る外国人向けのウェブマガジンがあるんです<笑>でここに書いてますね優しい日本語バージョンがあるんです普通の日本語バージョンもあるし優しい日本語バージョンがあります えー、とですねこれは普通バージョンなんですけどこういうのこれ優しいちょっと見てみましょうかうん、えー、とちょっとねあの 例えば、ね、あの、運が良くなるお願いは、日本で一番大きい、あの、ナめ縄ですか島かんないます、あ、し、冬にだけ見ることができる雪と氷の村とかあ、だから簡単な日本語だっていうことです、ね。簡単な日本語で、ええー、っと、主に旅行関係。 が書いてますで旅行関係が書いてるてことは文化関係が文化に関係する、えー、記事が多いですだから、ね、例えばどっか行く、うん、どっか行きたい人ねこれから大阪行きますとかいう人がいたら読んでみましょうとかもできるし、ね、興味に合わせて、えー、できること、ね、読むことができますね見て分かりますけどひらがな書いてますねひらがなも書いてますから振りがなね はい、じゃあ、結構いろんな言語があるんですね、同じ記事で、こういうのを選べるようになってます、日本語、英語、中国語、タイ語、韓国語、中うーん、ね, でねあの、組める語はないみたいです、<笑>組める語はないですけど、でも例えば、英語が上手な人だったら、英語を読んで見てるのか、ね、普通の日本語と比べることもできますし。 あのでこの中で優しい日本語を選ぶと簡単な文が読めます。で、いろいろなジャンルの文があります。あの、旅行が多いと言いましたが、旅行するときにはなんかいろいろ、例えば新幹線のチケットの買い方とか、わかんないけど、まあ、あと季節、この時期は涼しいですよ、寒いですよ、みたいな文もあるし、文化的ないろいろな文があります。 でさっきも言いましたけろいろな言葉に翻訳されています。でえー、でこれはやったら面白い、まあ、やったことあるんですけど、あのまあ、これはちょっと読解とはまた違いますけど、検 索, 検索の練習に な, るなります、これは。うん、例えばあ、えー、例えばね、01。 10月に東京に行くときはどんな服を着ていくといいでしょうかっていう問題を出しますそして、えー、みんなでじゃあそこのページに入って検索してみるどんなキーワードを入れますかまさかそのままこれをコピーして検索しませんよね例えば10月とか。 とかね、そういう練習とかもすると、面白いいでです大阪で桜を見るならいつが良いでしょうか、うん、いつが い, いか知ってますか。日本人なら大体分かりますよね、3月の終わりとか分かんない、4月の初めとか、うん、でこういうの全部、あのー、こういうのも面白い、日本に旅行に行くとき、食費はいくらくらい考えておけば良いでしょうか。 これも食費とか日本食費とかって索すると記事が出てきますからそういうのを読む練習もできる、うんまあ、初級でも後半ですねこれはね、うん、こういう練習は結構面白いです、はい、後で見てみてくださいはいえっ、ー、と他にですねえっ、ー、とまずニュース言いましたあと抹茶あとは、えー、優しい日本語用の ウェブサイトっていうのが結構あります。えー、読み物いっぱい。まあ、これはあの、優しい日本語、読解とか読み物とかで、検索したら出てきますから、そんなに難しいものではないので、ね。たしえっ、ー、と、ここも読み物いっぱい。こういうのもありますし、日本語の例文。読み物いっぱい見てみましょうか。読み物いっぱいは、 見たことありますかもう書いてますね。読み物いっぱいの読み物は初級から読めます。著作権はありません。コピーライトがありませんから、ライト使えます。で、えー、レベル1、韓国のじゃんけんとか、レベル2、新聞とか、ね。まあ、これも後で見てみるねレベルに合わせて、えー 日本語の文が読めます、ね、あとはさっきも見せましたけどこれですね、えー「日本語の例文」というサイトでは、ね、ショートストーリー、ね、初級前半の読み物、えーね、お昼休みはマクドナルド A とか。 えっと、さっき、あの、あ、あれですね。10年ぶりに友達と会ったっていう話は、ここから持ってきました。再会。ね。うん、ねえー。ギターを買ったとか、そんなね、ほんと簡単な、えー、文が読めます。<笑>あとは、まあ、 これは国際交流基金が作っている広がる、うんね。前も、前のセミナーでも紹介しましたけど、はい、えー、重いっていう話でしたね、これね。鬼先生前。<笑>ね、国際交流基金が作っています。えー、12個 の, あのトピックで、それぞれ、ね、なんか話があったり。 インタビューがあったりしますねアニメ漫画とかねこう好きな人とかはねこういうの見るといいですよねはいじゃあここまでいくつかご紹介しましたはいえー、ここまでをまとめます 優しい日本語の読み物はネット上にたくさんあります。これからどんどん増えていくと思います。で、優しい日本語、読み物、初級、読解などのキーワードでいろいろ検索してみて、ね、自分のクラスや学生に合ったものを使いましょう。皆さんのおすすめ、ありますか何か。あ、そうだ、あの、あ、いいです。はい。 さあ皆さんはなんかこういうインターネット上の文章を使ったことはありますかウェブニュースを使っていますニュース朝日新聞のアプリそれはちょっと優しいです優しいいろんな基地がありまして優しい いーーはい、朝日新聞のアプリ、うん、どうでしょ<笑>う、うん、ががか あるじゃないでかあるあるあるあります。え、う、え、ん。ええ<音声>。あ、ね、あ、そうですね。あ、うん、まあニュースとかはね、あの学生の興味のものも、例、ねねまあ、やっぱり興味ないものって読みたくないんですよね。<音声><音声><音声><音声> はいじゃあ、もう一つ、さっき紹介したのは、えー、優しい日本語系の、えー、ウェブサイトとか、文章がたくさんあるで、もう一つは、家読用の教材、皆さん、家読って知ってますか<笑> た, たくさん、たくさん読むってことですね。あの、多読という。ジャンルが最近はちょっと。なん、なんですかね、流行というか。うん。あ、う、の、んうん、してきています。多読。うん。ええー、ね、聞いたことありますね。はい。で、えっ、ー、と、まず多読って全然聞いたことない人いますか。意味は、まあ、まあ、たくさん。そう、どういうものかって言いますと。<笑> 聞いたことはないそう<笑>そうですか、ね、それは<笑>先生も知らないことがあるんですね<笑>はいえー、とじゃあちょっと読んでみますね「多読とは優しい本から辞書を使わないで楽しくたくさん読んで日本語を身につけていく方法です」「全部わからなくても楽しめればいいこれがポイントです」「絵や写真をよく見て」 その本の本世界を味わってくださいこうやって日本語を日本語のまま場面とともに理解することが日本語習得の近道です。うん、ということで、えー、辞書を使う、うん、で楽しく読むたくさん読むっていうのがポイントになりますまあ多読もいろいろやり方があるんですけれども一番有名なところはこうやってやってます 多読のルールっていうのがあります優しいレベルから読みますこれですねさっきも言いました辞書を引かないで読みますわからないところは飛ばして読む進まなくなったら他の本を読むこういうルールなんですけど 今までまあ勉強していったのとはちょっと違いますよね。普通読んでいてわからなかったらそうですね辞書を聞きますよね、この単語のんンは。それはやらないで、わからないところは調べるんじゃなくて、まあいいや、次に。それで、ああ、面白くないな、進まなくなったら、もうこれをやめて次のことこを読む。どうですか、これ。 なんかね初めて聞いた人はただただ読むだけみたい な, なんかだって普通だったらその意味を理解してある程度悪いって理解してないのでいストうリーを知りたいっい、うん、てそうですねその通り、えー、だからそれはどういう意味かというともしねわからないところがたくさんあって進まなく な, なるということは レベルが合ってないということなんです。だから、まずは自分のレベルより簡単とか、自分のレベルに合ったものを読まないんいすね。はい。まあ、とにかくこんなルールがあるんですね。うん、で、多読っていうジャンルが最近大きくなってきているので、読み物がたくさん出ています。ね。で、この特徴はですね、 レベル別になってるんですよ、普通。レベル別。うん。だからさっきの紹介した、抹茶とか、ニュース、ウェブとかっていうのは、<笑>まあ、優しいとは書いてますが、優しいも、すごく優しいのもあるし、ちょっと優しいのもある。<笑>で、それがレベル1、レベル2、レベル3みたいな感じで、レベル別になっているんです、タドるというのは。ね。で、 えー、と一つの会社だけじゃなくて、いろんな会社から本が出ています、最近は。うん、インターネット上にもあります、多読用の読み物。はいえー、とまあ、有名なのをいくつか紹介しますけれども、レベル別日本語多読ライブラリー、日本語読む読む文これが一番有名かな。あ,、えー、ありますか、ねあの これ、面白くないと言うす。<笑>そうなんですねです。ちょっと面白くないんですね。なんか、いい話とか、教育的な話とか。そう、ああ。そうなんですね。うん、<笑>まあ、そういうのが、<笑>あはい、えー、<笑>あります。で、レベル別にね、全部レベル別になって、確か一つの中に、<笑>なんか何冊て<笑> 一冊の中にも話が何冊とか入っていたりして、うんえー、ありますね、はい。あと、ウェブページではあ、多読日本語学習読本。ここにあるかな。うん。 えー、っとあれまあここにもねあのレベル別の読みもこれちょっとよく見えませんけどレベルゼロからざーっと1234とかあってもうレベルゼロとかになるとカマキリ。 まあ、これ、ダウンロードして PDF ファイルになってます。これ読み物が読めます。レベル0だから、かなり優しいと思います。ちょっと、今見ませんが、ね、興味のある人は見てください。ね。これ も, もちろん無料で見られますね。レベル4ぐらいになると、どのぐらいになるんだろう、ね。 レベル4はまだない、できてない。うん、まあとにかくこんなのもあります。はいはい、あと本、本ですね、これはね、えー。どんどん読める日本語ショートストーリーズ。えー、とこれは今、3冊ぐらい出ているはずです。 4ぐらいかな、うん、N3 の語彙で読めるって書いてたかなかっ あ, あ書いてますね、N3、レベルの日本語で、まあ、初級にしてはちょっと難しいかもしれません、N3 ぐらいだと。これもさっきの最初に紹介した家族用の本と同じような感じで、ちょっといい話とかね、<笑>こういうのが書いてます。<笑><笑> <笑>はい、えー。ということで多読ね多読教材もレベル別に分かれていますから、あのー、まあストレスは少ないかもしれませんね。全然わからない本を読むよりね。はい。で、えっ、ー、と、多調という言葉もあります。多読は何でしたっけ？たくさん<笑>読む。多調は何ですか？たくさん聞く。<笑><笑>うん。そうですね。うん 多読の方がよく言われますけど、多聴というのも最近ちょっと聞きます。で、多読の教材には、音声がついていることが多いです。あの、まあ、ま、あニュースなんかもさっきついてましたよね。音声がお姉さんが読むとか。で、多読の教材は、だいたい音声がついています。えー、ね。 で多読と多聴を両方できるともっといいと思いますさっきね、えー、と読解の話の時に、ね、そのリスニングのあれも読解力につながるという話でしたけど読む聞くというの両方できるといいと思いますであの中にはですね読むことが嫌いな人っていうのが世の中にはいます皆さんは読むことが好きですか <笑>嫌いじゃない特定の分野じゃないと読まないでまあでも皆さんは読みたい本があれば読むということですよね世の中にはね読むことが嫌いな人っていうのもいるんですよ<笑>そうです か, で嫌いですか<笑>私は結構読むのは好きなんですけどうん だから、あのー、もう読むことが嫌いっていうのはもうしょうがないですから、それは。ね。そういう人はもう聞き、聞いてくださいと。<笑>ね。えー、で、あと、音声がない場合は、もう今の時代は、自分で録音してあげればいいんですね。うん、例えば、ね、多読と多長がいいって言って、じゃあこれを読ませようって思いますよね。でもこれには音声がない。どうしようと思う。 もうそしたら自分で録音すればいいだけの話なんですね。特に日本人の場合は簡単ですもうスマートフォンがあれば簡単に録音できますから、ぜひ、ね、多読をするときはやっぱ多庁と一緒にやるっていうのはね、うん、できます、うん。で、あのさっき紹介したウェブサイトの中には、えー、こうそもそも元々、ね、あのついてるのもあります。うん 音声がね。だからこういうのを利用すればいいでしょう、ね。読みながら、あ、聞きながら読むとかね。そういうのもいいと思います。はい。で、えっ、ー、と、さっきも言いました。日本語タドクブックスにも、音声をダウンロードするところがあります。今は CD がついてないですね。ね CD がついてないけど、ダウンロードできます。 で、えー、さっきも言いましたけど自分で作った多読、単調教材自分で作るのも簡単です私もこれ実際、えー、作ったんですけど上級用ですけど、ね、お聞くのがないので自分で一回 読, む読んだ、うん、それを録音してこうやってね、URL で共有するだけですからそんなに難しいことじゃない、うん、だから皆さんも作ろうと思えば簡単に作れる。 はい。で、えっ、ー、と、多読についてですけど、どう取り入れるか。これ難しいところなんですね、授業に。えっ、ー、と、多読をやっているところっていうのが最近増えていますけど、あの、正式な授業でやっているところは少ない。うん、好きな人だけでクラブのようにやっているところが多いんですね。例えば、うん、この学校にはがあります、<笑> よくや日本でやっているのは、じゃあ、毎週水曜日の6時から7時まで、本を読みたい人は来てくださいって、来るわけですね。そしたら、その図書館には、多読用の教材がポンポンポンポンって並べられていて、じゃあ、今から1時間、その読をしましょう。はい、始めてください。って言って、学生が、黙々と本を。さっきルール説明しましたよね。 そ の, 辞書はね、そのルールに沿って1時間やってはいじゃあ皆さん終わりでお疲れ様でしたみたいな感じでやってるところがあるだから授業でやるのはちょっと難しい部分があるんです皆さんが例えば、ね、この学校に通って1か月いくらお金を払ってじゃあ家族しましょうはい皆さん読んでくださいって先生がこうやって座ってたら<笑>ねなんか ね、そ難しいころがありますよね、うん、実際大学なんかではそういう授業をするところもあるんですけど、うん、なかなかその授業の活動として入れるのは難しい部分が あ, ありますだからクラブのようにやってるところが多いです、うん、でえっ、ー、と「多読」のルールにさっき言いましたけどあの進まなくなったら他の本を読むっていうルールがあります で, で、進まない理由っていうのはいろんな理由があると思うんですけどあまあ一番の理由は日本語のレベルが合ってない難しすぎるから進まないっていうのもありますよねでもそれだけではない、うん、というのはある人にとっては私はこの文が面白いと思います例えばスポーツの文が好きです でも、私はあんまりスポーツには関心に人によって全然読みたいものが違う。ね。だから、あの、みんなで同じものを読むっていうのは、あまり意味がないと思います。うん、ね。えー、だから、多読っていうのは、最近流行してきてはいますが、うん、授業でやってもいいと思いますが、 まあ、今の時点では、自習としてやった方がやりやすいのではないかなと思います。うん、で、特にね、こさっきも言いましたけど、お金授業料を払って、勉強しに来て、自由に読んで終わりたいかだと、学生は納得しない。だから、宿題みたいな感じで取り入れた方がいいかなと思います。まあ、あの、もっと多読がもっと広がっていくと、授業でも使えると思うんですが、 ちょっとカンボジアとかではまだ難しいかなと思います。で、今日はですね、せっかく多読という新しいことをね、あの皆さんも知りましたから、えー、多読とか読解を自主、宿題ですね、家での勉強として取り入れるときの一つのモデルプランというのを提示したいと思います。 じゃあ、今から実際やってみましょう。皆さんはあ、あなたはこのクラスの学生です。いいですか。うん、今は午後5時です。何時ですかね。で、家に、先生から Facebook で連絡が来ます。ね、えー、っと、ちょっと待ってくださいね。えー、っと、 皆さん今携帯電話持ってますかえっ、ー、と大体の人はこのフェイスブックページに入っていると思います、えー、ちょっと待ってくださいねっっ 皆さんにメッセージを送ります。 ちょっと待ってちょっと遅いですね。 えー、と皆さんに Facebook のグループに入っている人はメッセージというか送りましたそうです、ね、今日も日本語の文を読んでみましょう下に入って面白そうな読み物を一つ選んでく読んでくださいねここですねここをクリックしてください読んだらその下に一言書いてください 今日の夜10時までにやってくださいみたいなのが、例えば毎日とか、週に何回か皆さんに来るわけです。 はい。私私ののののの名前でですす<笑>そしたたたららが招待できますからじゃあ今私ここめめにるこのためにつって かも2020が<笑><んか><笑><笑>はいはいそれで今そこに入ったら5つぐらい読 み, み物があるので。 えーはいはいはいはいはいはいは なんで大いなっていうと日本の読み方コンクリートより安全なところに立つか全然い。